もう一度。<音声> I'm a c h d こので会いましょう。はい、私の皆さんもお疲れ様でした。えー、見学してくださる皆さんもありがとうございまし た, まし た, ました、えー。後半は1時半からの予定となっております。よろしくお願いいたします。